茨城、ま、さあさあをげ こ, こ, に出たるこの踊りを踊りに。 もあなたみんなでありましょ踊りましょう。<笑><笑><笑><笑> g o o e b y e I'm gonna be the s o o g n to o and eat. When t h dog's gone, the i d s gone, the dog's gone. How is it that the dog's gone, t e dog's g o n これで仕事になりましたあ。ありがとうございます。今年最後のやつね。本当に皆さんと一緒にできて本当に嬉しいです。で、ゴミに来てくれたから、本当にお客様に感謝感謝でいつも撮影してくれる皆さ様、本当に目の肌がる来ていただいてありがとうございます。各チームの代表さんに一言ずつもらいたいと思います。